それでは計算基数学1の第4回の授業を始めますまず前回の授業のまとめです前回は符号なし多倍調整数の表現について学びましたで、そこからあの CPU のレジスタの話に入りまして汎用レジスタと状態レジスタの話をしました で引き続いて多倍調整数の加算の原理について述べましてそれからアルゴリズム疑似コード制御構造について解説しましたで最後に以上を踏まえて符号なし多倍調整数の加算のアルゴリズムについて説明しました今回の授業では以下のことについて説明したいと思います まず最初に、計算量の概念について紹介します。次に、この計算量の概念を踏まえまして、多倍調整数の加算の計算量の見積もりをします。この授業の後半では、一変数多公式の話に入りまして、まず一変数多公式の表現について説明します。それから、一変数多公式の加算のアルゴリズムと計算量、 の見積もりについて説明しますではまず計算量の説明から入りたいと思いますテキストは10ページから使いますのでテキストの10ページを用意しておいてくださいではまず計算量について 紹介したいいと思います英語ですと、コンピュータショナルコンプレクシティと呼ばれることが一般的ですで。この計算量というのは、アルゴリズムの効率を測る上での指標の一つです。まあ、あのアルゴリズムを作ったり論じる際には、まあ、あの良いアルゴリズムであるように越したことはないんですけれども、まあ、その何をもって良いアルゴリズム、このアルゴリズムが良いアルゴリズムか、 あるいはその同じ目的の計算を行うまあ複数のアルゴリズムがあったとして、それをある尺度で良さを比べて、なるべく良いものを選択したいわけですが、その選択の上では、どういう基準で選択すればよいかというようなことがあるわけですね。で、その、ここではそのアルゴリズムの効率ということにあの重点を置いて、 その効率を測る上での、定量的に測る上でのその指標の一つとなっているのが、この計算量という概念です。で、この計算量にはですね、あの、実、大きく分けて2種類の計算量があります。で、一つは、えっ、ー、と、時間計算量、time complexity と呼ばれるもので、でこれは、えっ、ー、と、必要な計算のステップ数に、を数えて、それに基づくその計算量です。まあ、えっと、もう一つの 計算量は空間計算量、スペースコンプレクシティと呼ばれるもので、これは計算に必要な記憶容量で比べるものです。でこの授業では、時間計算量の方を扱います。この必要な計算のステップ数というのは、結局その、もし計算のあるステップがですね、その単位時間に行われるならば、その計算のステップ数が少なければ少ないほど、 その計算にかかる時間はまあ短いというふうに評価することができるわけで、まあ、そういう意味ではその計算のステップ数がより少ないアルゴリズムの方がまあ効率の上ではより優れているというふうにこう判断できるのが一般的だと思います。一方で、まあ、今回の授業では使いませんけれどもあの空間計算量という概念が必要になる分野も一部にはあります。 えー、とまあ例えばですね、その、あるアルゴリズム A と、ある目的、ある一つの目的に対するアルゴリズム A と B というのがあった際に、まあ、例えば、その、アルゴリズム A の方は、アルゴリズム B よりも、計算のステップ数が少なく済むという評価ができたとしましょう。でしかしながら、その、計算に必要な記憶容量の方は、では、そのアルゴリズム B の方が、あの、優れていたとしましょう。 でまあ、そういう場合に、その、皆さんがですね、そのアルゴリズムを採用する立場で、まあ、どちらのアルゴリズムを採用するかといったようなことを、判断を求められたとしましょう。で、まあ、こうした判断をどう行うかは、その、もちろん、その、アルゴリズムの計算量のまあ優劣によって決まると思うんですけれども、それ以外に、その実、実際の現実の計算機に乗せて計算する場面では、 例えば、その、今使える計算機の、その、能力ですとか、その、記憶容量とかですね、そういった資源がどの程度のものかということも、あの、依存にも依存してきます。例えば、えっと、最近ではですね、この、あの、IC カードのような、あの、カードの中に、と、まあ、いろいろな、そのソフトウェアを入れておいて、で、 まあ、IC カードをを使う際にそれらのソフトウェアがあの様々な機能を分担するといったことも行われておりますでこのような IC カードというのは皆さんが使っているパソコンなどに比べるとそのメモリーの記憶容量は小さいわけですからそうするとまあいくらすの時間計算量的に優れたアルゴリズムであってもえそれが例えばその IC カードに内蔵すべきプログラム で, でその記憶容量がですね IC カードの記憶容量に に収まらなないようなものではもう実用にはならないわけですでそういった意味でその空間計算量というあの分野の解析が必要になる分野もありますということを、まあ、今回は説明しておきたいと思います。まあ、いずれにせよこの授業ではその時間計算量をもってそのアルゴリズムの効率を測りたいと思います。 で、その時間計算量の表し方ですけれども、よく使われるのが、この前勤気法と呼ばれる気法です。これはテキストの10ページにありますのでご覧ください。でここではその t という写像がありまして、この t は自然数からです、ね、皮膚の実数への写像として与えられるものです。でまあ、n に対してこの tn という値が定まるんですけれども、 まあ、あのこれを使ってその時間計算量を評価しようというわけです。でここでれあの与えられております変数 n というのは、あの入力、アルゴリズムへの入力のあるサイズを表します。このサイズというのは、アルゴリズムによの定義によって変わってくるんですが、えっと、例えばその数値の大きさですとか、数値の桁数やワード数、多項式の次数などといったように、 そのアルゴリズムに与えるデータの大きさを表す指標として使われているものです。で、その全近記法を用いてですね、そのアルゴリズムの時間計算量を比較する例というのをちょっと見てみましょう。ここではその T1 というのを まあ、あるアルゴリズム1の時間計算量、それから t2 をアルゴリズム2の時間計算量とします。そして、その t1 の方はですね、n を変数としまして、a 倍の n。で、a はここでは正の定数とします。で、こういう形で与えられているものとしましょう。で、一方であの t2 の n は、b 倍の n2 乗。 でここで、えー、と B はあ の, 正の実数で与えられているものとしましょう。でまあ、あのこのような形で表されるその2つの時間計算量を比較した際には、まあ、皆さん、えーと、すぐお分かりになると思いますけれども、まあ、tn をどんどん大きくしておきますいきますと、まあ、ある n の時点でこの t2n の方が t1n を追い越すということが分かるわけです。まあ、なぜならば、えーと 今与えられましたように、その t1 は n に関する一次関数で、t2 は n に関する二次関数でして、で、まあ、あの、係数となっている a と b もともにあの正の実数ですから、まあ、そういうことが言えるわけですね。まあ、こういった形で、その時間計算量を比較することがを行います。で、まあ、その他のに与えられる関数の例についても紹介しておきます。えっ、ー、と、t1 や t2、今の t1 や t2 の計算量は、 n に関する多項式で表現された計算量ですが、例えば、このスライドにありました t3 のようにですね、ある実数 c に対して、正の実数 c に対して c の n 乗という指数関数で与えられる計算量もありますし、あるいはその t4n のように、ある正の実数 d に対して、 まあ、d 倍のログ n といったようなその対数関数で与えられるようなまあ計算量というのもあります。ではその時間計算量 の, あの表示に使われる全勤記法としてまあ以下のものを紹介しておきます。テキストでは定義 1.1 にありますのでえ必要に応じてご覧ください。まずえとっここではスライドに あ, ありますですね、その5つの記法を を紹介します、えー、とまず最初が、えっ、ー、と、ラージオー気泡、えー。これは全筋、えー、的上階と呼ばれるものです。で、2つ目は、えー、スモールオー気泡。で、3つ目は、えっ、ー、と、ラージオメガ気泡。これは、えっ、ー、と、全筋的下階と呼ばれるものです。で、4つ目は、えっ、ー、と、ラージシータ気泡。で、5つ目は、えっ、ー、と、スモールオメガ気泡と呼ばれる5、えー、つの気泡が その計算機科学ではよく使われております。それでは最初に全勤記法の始めとしてラージオ記法全勤的紹介の定義を紹介します。これは皆さんが微積分で学んだランダムの大記号のラジオと同じ定義ですけれども、一応その定義を述べておきます。今 その計算量を表す関数を fn と gn と置いたときに、fn がオーダーの gn に等しいとは、ある正の c と、それからある正の n0 が存在して、で、n が n0 以上ならば、その fn が gn の c 倍で上から抑えられるという定義です。ここでその、 模式的なその計算量のグラフを上げますのでご覧ください。えー、と横軸が n。えー、これはその入力、アルゴリズムへの入力のあるサイズを表す変数でして、それに対して縦軸が tn として、それぞれのアルゴリズムの計算量を表すものです。で例えば、このえと入力 n に対して、その fn という 計算量は、このような振る舞いを見せており、まあ、いたとします。で、この時に、その FN がオーダーの GN を満たすならば、そのある N0 というサイズが存在して、でそこから N が大きい以上の範囲ですね。この範囲では、この FN が、えー、ともう一つの 計算量 GN の C 倍で上から抑えられているということを表しますこれが全均的状態を表すラジオのによる評価ですで次にスモール大規模の定義を紹介しますでこれもあの微積分のですねランダムの大規模を のところで用いられておりました、あのスモール O の評価と同じです。えー、今、その FN が、えー、スモール O の GN にの等しい、えー、すなわち、えー、GN のスモール O で評価できるとは、えー、と2位の正の C の値に対してで、ある正の N0 が存在して、N が N0 以上ならば、 その Fn が gn の c 倍以下で上から抑えられるというものです。で、これ、この評価の仕方というのは、その n をどんどん大きくしていった際に、えっと、gn 分の fn がどんどん小さくなるというふうにも述べることができます。ですので、n が大きくなっていった際に、まあ、あの、 Fn は Gn よりも、まあ、ずっと小さな計算量であるという振る舞いをするということが言えます。え次に、えー、ラジオア惑法、全近的不解の定義です。でこれはあの先ほど説明しましたあのラジオの逆に当たるもので、えっとまあ、Fn を その、GN、のの GN 定数倍でで下から抑えるものです一応その定義を述べますと、Fn が Gn に対してラジオメガの Gn であるとは、正の C の値と、それから正の N0 が存在して、N が N0 以上ならば、Fn が C 倍の Gn で下から抑えられるというものです。 これはこちらのスライドのグラフにありますように、ある n0 ですね、n, が n なので n0 から先では、この fn が c 倍の gn で、下からを抑えられるということを表しています。 次に、えっ、ー、と、ラージ・シーター気泡です。で、このラージ・シーターは、先ほどの、えー、ラージ・ N とラージ・オメガの、えー、両方の性質を備えた、えー、性質を説明するもので、とまあ、あのー、計算量 FN がですね、その GN に対して、その、それらの定数倍で上と下から同時に抑えられるということを表しています。で、えっ、ー、と、FN が、あの、GN のラージ・シーターで、お、になると。 いう定義は、まあ、ある正の C1、それから正の C2 N0、正の N0 が存在して、まあ、N が N0 以上ならば、FN が上からは GN の C2 倍、下からは GN の C1 倍で抑えられるというものです。でまあ、このグラフのように、まあ、N が N0 以上の部分では、こ, このような感じですね。 その Fn が上からは GnC2 倍、下からは GnC1 倍で抑えられるということを表しています。最後にオメガ気泡です。これはその Gn に比べて Fn n を大きくするにつれてずっと速いスピードで大きくなるということを表しています。一応定義を述べますと2位の皮膚の c に対してである皮膚の n0 が存在してで、まあ、n が n0 以上ならばその fn は c 倍の gn 以上になるということを言ってという定義になっています。 でまあ、これはと、まあ、言い方を変えますとその下の式にありますようにその n をどんどん大きくしていった際に、まあ、gn 分の fn が、まあ、ど, あのどんどん大きくなると正、えー、の無限大に発散するということを表しています。で以上がその計算機科学の計算量の評価の際に現れる、えー、と前近記法ですが、まあ、今後は主にこの最初に 説明しましまたラジオによるその評価を中心に用いることにします。